あの国もいよいよ本性を表してきましたか。どうも、政治いろいろの学部です。チベット自治区、新疆ウイグル自治区など、少数民族への人権弾圧、同化政策で、国際社会から激しい非難を浴びている中国。綿花栽培では、 世界的な不買運動まで発展しましたが、あの国が抱える火種はどうやらそれだけではないようです。2022年2月8日付、中央日報から引用して見ていきましょう。ムスリム系少数民族を強制労働に動員しているとの疑惑で、国際社会の不買運動まで呼んだ中国新居ウイグル地域の綿花栽培が、 温室効果ガ低も州大学と湖北農業大学など中国研究チームは最近国際ジャーナル総合環境科学に掲載した論文で新居ウイグル自治区と甘粛省など中国北西内陸地域の綿化生産の炭素排出量が中国内の他地域より 高いこととがかかったた明らかにした中国内の綿花栽培面積は2018年基準3万3500平方キロメートルで韓国の面積の3分の1に達する2020年に新疆地域は年間約516万トンの綿花を生産し中国全体の生産量の 87% 世界生産量の 20% 近くを占めた。論文によると2018年基準で新疆など中国北西部では綿花栽培面積1ヘクタールあたり年間6220キログラムの二酸化炭素を排出したと分析される。これは黄河流域の綿花栽培地域の3528キログラム、子流域の と比べ2倍ほど高い中国の平均炭素排出量の 4521kg と比較すると北西部は 38% 高かった。これに対し高賀流域は 22%、揚子江流域は 35% 低かった。綿花 1kg の生産に伴う炭素排出量は 北西地域が 3.73 キログラムの二酸化炭素を排出し硬化流域は 3.17 キログラム洋素硬流域は 2.49 キログラムだった北西地域は全国平均の 3.27 キログラムより 14% 多かった中国で全体的に面化生産による温室効果ガス排出が増えるのは 肥料使用によるところが大きい。使われた窒素肥料から温室効果ガスである亜鉛化窒素が排出されるためだ。これとともに、綿化栽培に必要な農業用水を引いてきて使うための灌外用電力生産でも温室効果ガスが多く排出される。農業用フィルムを使うことも炭素排出量を高める。国際人権団体は 新居ウイグル地域のイスラム系少数民族が強制収容所で共産党に忠誠を尽くすよう強要され、強制労働に苦しめられていると主張している。これに対し中国政府は強制収容所ではなく、テロリズムと原理主義に対応する職業教育施設である再教育収容所に入所して教育を受け、第二通の教育生はすでに出所したと反論した。 一方、中国政府は2020年9月の国連総会で2030年までに中国の二酸化炭素排出量がピークに達し2060年までに炭素中立を達成するという戦略的目標を提示している。炭素中立は温室効果ガス排出量を最小まで減らし残りの排出量は山林で吸収したり地中に埋める方式で 純排出量ををゼロにすることを言うとのことでいかがでしょうか昨年開かれた COP21 と関連して異例の米中共同宣言を発表したばかりの中国国連総会でも2060年までに炭素中立社会を実現すると堂々と言ってのけたわけですがその内実は脱炭素や地球環境のことなんて これっぽっちも考えていないことが浮き彫りになりました。さらに、綿花栽培に関しては、ウイグル自治区の強制労働も根底に絡んでいるということで、事情はより複雑です。少数民族から無理やり搾取した労働力で大量の綿花を作り、しかもその過程で大量の二酸化炭素を吐き出しているとあっては見過ごせませんよね。中国の綿花問題については、 日本のユニクロもウイグル自治区の綿花を使用しているとして非難されていましたね。ただ、ここで本当に重要なのは、目先の二酸化炭素排出量ではありません。もちろん、数値目標と比較することも大切ですし、意味があるのですが、数字だけに気を取られていては、ことの本質を簡単に見誤ってしまいます。ここで焦点を当てるべきなのは、中国があえて、 炭素の大量排出路線に突き進んででいいるという事実です。脱炭素実現のためのシステムがどうしても整わないから、一時的にやむを得ず炭素排出量が増えてしまっているということではなく、初めから当たり前のように大量の炭素を排出し、その結果として莫大な利益を上げている。つまるところ、中国は脱炭素だの SDGs など、 全く関心がなく、地球がどんなに汚れようとも、それに見合う儲けさえ得られれば関係ないのです。たとえ止まらない環境破壊が自分たちの横暴や贅沢なせいだったとしてもです。昨年の米中共同宣言にしても、中国側はアメリカに都合よく恩を売るための方便としか考えていないのでしょう。つまり、すべては空手型なのです。 問題の構造は少数民族への人権弾圧も同じです。世界中から独裁国家だとどんなに非難されようとも、そのシステムによって得られる対価が上回っている限り、それは成功である。国家の進歩繁栄のためならば、多少の犠牲はむしろ喜ばしいことなのだ。これが中国、いや習近平の本音なのでしょう。だからこそ中国は、 国民の暮らしを逼迫させてでも、北京五輪という一大イベントを開催し、ゼロコロナ政策という名の人権弾圧をやってのけたのです。中国の思考回路は至ってシンプルです。アメリカと肩を並べる大国となり、世界の二倍看板として国際社会を牛耳っていく。そしてゆくゆくはアメリカをもしのぐほどの超大国となり、地球規模の 派遣国家をともに完成させる中国の野望は結局のところこの一点につきます。そのためには脱炭素、SDGs なんていう生ぬるいことに付きあっていては出遅れてしまうから、そんなものは無視してじゃんじゃん炭素を排出してガンガン儲けていくよという魂胆なのでしょう。なんというか、開き直りもここまで来ると逆にすがすがしいですよね。 もちろん笑ってばかりもいられません。中国が人権弾圧絡みの強制労働を続ける限り、その生産物を輸入し消費した日本も間接的にレッドカードを突きつけられてしまいます。ユニクロの例にもあるように、多くの日本企業が影響を受け、中国からの全面撤退を余儀なくされるかもしれません。認めたくはありませんが、中国の影響力は今や、 そのレベルまで拡大しているということなのです。世界は増長する中国にこれ以上ブレーキをかけられないのでしょうかいや、手だてはまだ残されています。どんなに莫大な利益を上げようとも、それがダーティーなものである限り、疾病外傷を受けるのは中国です。免課問題では現に大規模な不買運動が展開されたわけですし、こうした動きが 今後より一層計画的、連続的に行われるようになれば、さすがの中国も無傷ではいられないのではないでしょうか。中国と関わること自体が重大なリスクであるというコンセンサスを全世界で共有することにより、自然な中国包囲網が完成し、相対的な影響力をコントロールできるはずです。最も巨大化した中国市場を全く無視することはできませんが、少なくとも いざとなったらいつでもジャンぐを閉められるんだぞという抑止力をちらつかせている状態にはしておく必要があります。アメリカもそのことを見越しているからこそ、日米韓同盟やクワッドの重要性を訴えているわけですね。日本はもちろんその意義を十分に理解し、今後も歩調を合わせる構えですが、いかんせんネックとなるのが韓国。中国というお得意様を